プレミアムストレッチファイバーのブランドロイカの紹介を私山内水希の MC でお届けします。こちらのロイカについてご紹介していただくのは旭化成アドバンスの安岡まり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが旭化成株式会社との関係性とロイカのことを教えてください。はい。ロイカは旭化成株式会社が製造販売している。 プレミアムストレッチファイバーのブランドです ア, サヒカセイアドバンスが生地や加工紙を作る上でベースとなる糸をアサヒカセイから購入していますファッション医療をはじめインナー医療スポーツ医療靴下やタイツなどの医療全般をはじめマスクやおむつなどの衛生材料やシューズやベルトなどのアクセサリーやウエストゴム縫製用の糸など付属品にも使用されています。 私たちが日頃身につけている医療品などにも使用されているんですね。はい。ロイカはただ伸びるだけではなく、糸自体に機能を持った機能紙と呼ばれるバリエーションを多数展開しています。例えばソフトで柔らかな伸びなのにしっかりとしたサポート感を得られるロイカ HS や優れた消臭機能を持ち、 お洗濯しても機能低下がほとんどないロイカ、CFC など必要な用途に応じて販売をしていますそう考えると機能的な性能を持っている糸が私たちの身の回りにはいっぱいあるんだなって気づかされます最近では世界的な流れからサステナビリティにフォーカスした糸も展開しています例えば本来なら使用せず廃棄する糸を原料として再利用した リサイクルストレッチアーンのロイカ EF またゆっくり分解する特徴を持ったロイカ V550 などを展開していますロイカはサステナビリティにも力を入れているブランドなんですねはい今日本では一日に1300トンの衣服が焼却埋め立てされていますこれは大型トラック130台分に相当します。 この廃棄問問題題は世界中で大きな問題になにっているのです少しでも環境に負荷をかけないようアパレル業界はリサイクルやリユースを推進することゴミを増やさないようにすることを考えていくことが必要なのですロイカはいろんな医療ブランドで採用されてると聞きましたロイカ EF やロイカ V550 は。 世界で注目されるサステナブルなストレッチファイバーとしてアサヒカ製アドバンスの生地に使用されたものが世界のトップブランドやデニム ブ, ブランドインナーブランドで多数使用されていますネットで検索してもいろんなブランドの名前が上がってくると思います多くのブランドで使われていて多くの人の手に届くものだからこそサステナビリティにもこだわっていく必要があるんですねはい ただ糸を販売するだけではなくオーガニックコットンやリサイクルポリエステルリサイクルコットンなどサステナブルな糸と組み合わせることや天然染料や環境に害の少ない加工との組み合わせをお客様に推奨することで環境への負荷軽減に力を合わせて取り組んでいく必要があるのです。一つ一つの取り組みがが地球を守っってていいいい。くくことにつながっていくとに信じたいですね。はい 旭化成アドバンスはこれからもサステナブルな事業を強化していきたいと思います。安岡さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、私たちが何気なく着ている医療品の糸にもすごいこだわりがたくさん詰まっているんだなって知ってすごく勉強になりました。今回医療品はもちろん私たちが毎日つけているマスクにも。 どロイカが使われているのと初めて知ってすごく身近に感じることができましたまたサステナブルに欠かせないものだということも分かりました今回もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひお願いします以上 AKB48 の山内瑞希の MC でお届けしましたまたね 山内さん実際に試着してみてもらってもいいですかあいいんですかえ履きたいですどうぞ<笑>ありがとうございますじゃあ行ってきます